みなさんこんにちはこのところ連日の剪定作業で手指が痛くなりこの痛みに耐えきれずついに電動ハサミに手を出してしまいました機種はこちらです8万円ぐらいしました細い枝を切るモードと太い枝を切るモードがあるようです この電子音とロボットみたいな音が庭に鳴り響くのはちょっと頂けませんが少し使ってみます電動バサミデビューです梅の枝は硬いのでこいつも難儀しているようです私自身もまだ使い方に慣れていません 私は切り落とす枝に手を添える癖があるのでこういう機械を使う時はちょっと危ないような気もしますこのくらいの太さなら難なく切れますちょっと遠くて力が入らないようなところは これがあると重宝しそうです枝をさばく作業はとても楽になります3秒握り続けていると太さモードが変わり5秒握り続けていると口が閉じるということです こちらはおがたまの木ですこの木はそれほど硬い木ではないので普通の剪定わさみで十分ですそれにこの小さな脇枝を残すような剪定の場合はトリガーを触れただけでハサミが動いてしまうようなものだと失敗する可能性が高いですこういう細かい剪定は人力に限りますねそれに音がね やっぱりこれじゃないとダメですよね木の下の草がむしりにくいので下枝を払ってほしいというお客様の要望でしたのでまた再び電動バサミを取り出しました。 こういう地面に近い枝というのは意外と切りにくいので、電動バサミは助かります。彦映えなどを切るにもいいかもしれません。 手が痛い時はこういう枝さばきも大変辛いのですがこういう道具があるとだいぶ楽ですね。 次は荒菓子です手が痛い時はこういう硬い木を切るのは大変つらいです今回はお客様の要望でこの真ん中の太い幹を下から切ることになりましたこういう捨てる枝は どう切っても構わないのでこいつを取り出しましたいやー楽だわーこいつはノコじゃないと無理だわな 何か、こいつを入れるサックを買わないとダメだなさすがにこいつでもカシの木は辛そうです でも助かるなこういうのもバッテリー式の小さいチェーンソーを使うという手もあるんですがゴミが散らかるんでね残る の, のが早いですね。 とにかく枝さばきには使えますね。 うめえざっとね。あああと ま, よよねまあ機械だからね。機械なの？え？うん。電電気。バッテリー。う ん, うん。もう最近も<笑>連連日手使ってんからもうなんか、うんうん、指が痛くてさ。うんうんうん と、ね、ぐらいはね、うん、ちょっと楽しでもうな、ねうんねね<笑>ね、最初に頼んだには若かったもんね。<笑> 結構長いよ。<笑>もう長いよね。長いよね。若い頃に。三十年ぐらいとかじゃないの。そう だ, よだって、結婚して三十三年か?。ぐらい経ってんだから。うん、ねえ、そんぐらいの付き合ってたよ。<笑>変わらないじゃないですか。変わらなくなるね。百十。 六十二だね。あえそんな違うの？全然見えないね。いや見え見えない見えない。 痛いあざっ。 やっぱりののの剪定には助かりますすすね次の日の現場です土佐水木です先ほども言いましたように地際でハサミを使うのはとても大変なのでそういう時にもこの電動バサミは役に立ちそうです交差している枝を地際で切っていきます こういう部分はハサミも入らないので、ノコギリできるしかありません。 力がそれほどいらない剪定には使う必要もありませんが指一本の動きで切れるのでトゲのある木などにはいいかもしれません力もいらないので女性でも使えますまああまり風情のある音ではありませんので適材適所で使っていきたいと思いますご視聴ありがとうございましたあれあとは 네